ここ約30秒で折れる超簡単な朝顔の折り方を紹介します折り紙1枚から4つの朝顔を作りますここからは早送りなしノーカットでご紹介しますまず折り紙を半分に折ります折り目のところで半分に切ります 同じ向きになるように一枚を裏返したら、また半分に折って、折った線で切ります。同じ向きに揃えたら、表が見えるように三角に折ります。開いてもう一度折ります。裏返したら、 今度は四角になるように二回折ります。これを折りつぶします。切り取る線を鉛筆で丸く書きます。ハサミの奥の方を使って線に沿って切り取ります。 これをバラバラにしますもう一度折って端のところを少しだけ折り曲げていきます。 上下の花びらを開いたら左右の花びらを折りつぶしていきますこれで約2分10秒です 1つ30秒ほどで作れました。とっても簡単で早くできるので、たくさん作ることができます。朝顔の葉っぱと一緒に飾ってください。